関ジャニエと村上慎吾と劇団一人が月曜マックを務めるバラエティ番組午前0時の森日本テレビ系。マックの二人がキング・アンド・ス・ヒラの仕様について語り反響を呼んでいる。11月28日深夜放送のオープニングトークでは普段バラエティ番組でおちゃらけている村上が雑誌の撮影などのカッコつける仕事で ちゃんとアイドルスイッチを入れているのかという話題に、村上がちゃんとやってます、と主張すると、劇団一人は実際にその様子を目の当たりにするシチュエーションを想像しつつ、多分照れちゃうと思う、村上がスイッチ入ってるの見たことないから、とコメント。しかし、そこは、ちゃんと、プロとしてパンと切り替えられるんだ。えから、と、村上のプロ意識の高さに感心していた。 続けて、劇団一人は、パッと顔つき変わるの好きなんだよね、俺。ジャニーズの人とかが、パッと顔変わるじゃん、と明かし、スマップとかもさ、普段バラエティでしか会ったことない人たちが、27時間テレビ、フジテレビ系、とかで急にパッと変わると、急に本当のアイドルの顔になった時に、うわ、って痺れるんだよね。かっこよく見えるの、と熱弁。 さらに、同局で放送中のキング・アンドスの冠バラエティ番組、キング・リンチェ・プリンスル。二進行役でレギュラー出演する劇団一人が平野紫仕様について絶対そんなことできる人間じゃなさそうなのに、サパッとスイッチ入ると、さあすんげえかっこいい顔するの。と興奮気味に話すと村上もめっちゃあいつなんか、ーザセンターなやつですからね、と同調した。 このトークにネット上のキンプリファンからは劇団ひとりさんが紫陽く君を褒めてる。嬉しいな。このタイミングで紫陽く君の話題を出してくれるのはありがたい。村上くんがザセンターって言ってくれてる。といった喜びの声が上がっている。キンプリは11月4日平野らメンバー3人が来年グループを脱退し事務所も退場すると発表。大混乱に陥るファンにとって 今回、ポジティブな話題で平野の名前が出たことは、普段以上に嬉しかったようです。また、最近はジャニーズタレントが金プリの名前を出すことを事務所が止めているという不穏な噂も広まっているだけに、生放送で村上から、ザセンターなやつという言葉を引き出した劇団一人に対し、ファンから感謝の言葉が相次いでいます。芸能記者。 劇団一人といえば、4月に放送された、午前0時の森、でも、金プリについて言及。この時は、メンバーの名前を、花から覚える気ない、と告白し、この前なんかさ、企画で、金プリが、そう押しクイズをやるみたいなやつがあったの。バンって押すたびにさ、顔写真と、名前を確認して、はい、岸ゆうた、くん。と、かさ流瀬、角くん。みたいな。 俺も、俺でクイズやってんのよ。名前が出てこないんだから、しょうがない、とぶっちやけ、金プリファンの間で炎上していたが、この頃とはメンバーの見方もだいぶ変わっているのかもしれない。キング、リンチェプリンする継続すかゴールデン白紙報道も、なお、キング、リンチェプリンする は、長瀬と高橋山の二人体制となる来年5月以降も継続していく可能性があるとスポーツ紙が報道。一方、11月13日付のニュースサイト、デイリー新潮は、同番組について、早ければ来年春からゴールデンに進出する予定だったものの、脱退発表に伴い白紙になったと伝えている。 加えて番組存続も不透明な状況としていたが、2月放送のラジオ番組キング・リンチェプリンスのゴサーこと味をかってンレイディー・オー・ゴーデンで長瀬は個性豊かなキンプリメンバーを見事にさばいていく劇団一人の手腕をすごいと賞賛所さん。キング・リンチェプリンスル についてもザバラエティという感じでこのまま続けられたらいろんな面で成長できそうやなっていう感じがしてありがたいと語っていました。実際、メンバーは同番組を通じ、バラエティでの対応力をメキメキとつけていたので、もし打ち切りにでもなれば、長瀬と高橋は大きなショックを受けるでしょう。どうキンプリにとって、バラエティでの師匠とも言える劇団一人、キング。